こんにちは、金黒です。今回は YouTube 動画独特の台本作りをご紹介していきます。一般的にストーリーを考えるときは、気象転結のような4つに物事を分けてストーリーを考えるっていうのが一般的ですが、YouTube は YouTube のアルゴリズムに合わせた台本作りを作るっていうのが基本になってきます。以前 YouTube は再生回数が重視で、 どちらかといえば短い動画でもたくさん本数がある方が YouTube の再生回数伸びたんですが去年あたりからもう大きく変わっててその再生回数多いというよりも1本の動画が最後までずっと長く見られてるっていう方が重要視されていますつまり YouTube の動画の内容が最後まで見ていただけるような質になってるかっていうのが重要になっています 一般的な気象転結だと、気象の起は物語の始まりで、章はその始まった物語をどんどん説明していって、天はその物語が転換したり、問題点を解決して、最後、結は結論という形になりますが、YouTube 動画に置き換えると、起は設定の説明で、章はもうストーリーを始めていって、天は転換したり、問題解決をして、 最後、ケツで結論出すっていう形になりますが、YouTube 動画の場合は、一番重要なポイントは、その気象の部分、最初の2つをできるだけ短くコンパクトに収めるっていうのが、一番ポイントになってくると思います。こちらのグラフは、1本の動画の視聴者維持率を表したグラフで、横方向は時間軸で、縦方向は視聴者の維持率を表しています。 このグラフを見てわかることは最初の15秒っていうのがすごく重要で最初の15秒でもう 60% ぐらいの方がこの動画から離れていってるっていうのがわかりますつまり最初の15秒っていうのはすごく重要でよくオープニングムービーが長々やるっていう動画時々見かけますがそれかなりもったいなくてオープニングムービー作るとしてもできるだけ 3秒とか2秒とか短い時間でできるだけ視聴者を逃さないっていうのが大事なポイントになると思います。起承転結に置き換えると最初に動画の説明をしてできるだけ早くストーリーを始めた方が視聴者維持率が高く維持できる確率が高くなるので視聴者維持率が高い動画は今 YouTube から評価されていますのでそこを重要視すると今の YouTube では動画の説明をしてストーリーを始める時間が できるだけコンパクトで、かつストーリーの内容も視聴者が離れないような話の展開っていうのも重要になります。それから YouTube は最後の終わり方もちょっと独特で、一般的な物語だと最後結論が出たらエンドロールが出て最後おしまいっていうのが一般的ですが、YouTube 動画の場合は最後高評価やチャンネル登録よろしくお願いしますっていうのをよく見かけると思います。 私もよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いしますというふうに伝えていますがそのチャンネル登録呼びかけるか呼びかけないかっていうのは結構チャンネル登録者数の伸びが変わってくるんですね私も色々試してみましたが結局最後チャンネル登録者数を呼びかけるっていうのはチャンネルを運営していくのに結構重要なポイントになっていると思います今回は YouTube 動画独特の原稿作りについてご紹介しました